Pew pew pew pew. 総集編バラエティショーをお送りするぞ「ボンバーマンビードマン爆買い伝」の総集編を中心にユニコーナーも盛りだくさん司会進行役はこの俺シロボンが担当するよ<笑><笑>なんだか嫌な予感とにかく最後まで楽しんでねそれじゃあまず総集編のパート1だよ VTR スタート 惑星ビーダアースにある街ビーダシティここにはたくさんのボンバーマンビーダマンとビーダロンと呼ばれる生き物が平和に暮らしているそんな住人の一人それがこの俺シロボン仲良しのビーダロンがこのカゼマルだそして これが陽気で冗談付きの黄色もボンとその相棒のポニコこれは負けん気が強いけど優しい女の子赤ボン森で出会ったビーダロンピポとは大の仲良しなんだそしてグレイボン研究所に住んでいるのが天才科学者グレイボン博士とその孫の青ボン 頭がいいビーダロンのルイルイ彼らはとってもメカに強いんだよでも、こんな仲間たちと過ごすビーダシティに邪悪な侵略者が現れるらしいグレイボン博士は、その敵と戦うために研究をしてビーダーアーマーを開発したんだほ ー, ー, ー ど, うどうだ驚いたかこれぞわしの自信作、ビーダーアーマーホワイトゲイルじゃ エイルとは強い風という意味じゃない頭がないんじゃないこないな大層なもんでなんと戦うにゃよくぞ聞いてくれたわしらが戦う相手その名はダークビーダダークビー ダ, ー ダ, ービーダーそう、敵の名前はダークビーダー奴らはついに侵略を開始した最初は姿を見せずに ドラゴロンの飛竜を凶暴化させて俺たちを襲ってきたんだ<ス><ス>やめろービーダーアーマーで初めての出撃でも慣れない戦いで俺は大ピンチ<ス><ス>くそ<ス>置いていろ そこに、俺たちの知らないビーダーアーマーがやってきて、助けてくれ た, た大丈夫かシロボンシロボン大丈夫、ピンピンしてるよでも、あいつは一体… お前は何者だ俺の名はクロボンそうンこれが謎の国王の戦士クロボンとビーダーアーマーブラック・ガトリンダーだれこれから先戦いに巻き込まれていく俺たちと同様クロボンもなぜかダークビーダーあるところに必ず現れるん だ, だ邪悪なる意志に邪悪なる意志 <笑><笑>そして本格的に姿を現したダークビーダがこのダーク嫌味<笑>思えば苦運逆ねこれはビーダマンなのにダークビーダの味方をする嫌なやつモミテボと っ, とってもとってもとっても卑怯なやつなんだよそこまで強調しなくてもよモミテボグフモミも裏の司会進行役で解説するよなんだってさあダークビーダの恐ろしさをたっ しもべどもよ その言葉400年の間待ち続けた。 さしのとおりをあれこそは、まくびだ<笑>俺に逆らう者は消え去るのみエラこっちゃいいぞいいぞやれやれやっでも、ピンチの時のお約束プラマン登場わぁずるいよドラゴロム・ヒリオも弟子になって一緒に戦うぞ なにやあれ 作戦大成功。所詮このダークイバル様の敵ではないわ。ダークイバル？ええー、ダークビーダです。また悪さしに出てきやったんか。シラボン、アオモ。森中のビダ。森に住むビーダロンのビーダエネルギーを奪って恐ろしい兵器ダークバズーカでビーダシティを破壊しようとするダークイバル。赤カボンも捕まっちゃって大変だったんだ。 ーダークイバリンでもですホワイトゲールと2き目のビーダーアーマー青ボンの操うするブルースナイパーで立ち向かったぞかしかし1対2は不利だなモミテボンダークバズーカーまだかもうすしですダークイバリンタないと しかし、私は逃げも隠れもせんぞ。カメルロン盲導消えたセンサーにも反応なしです<笑>どうだ、小僧ども。手も足も出回い。打ち方始めガトリングショ ー, ーまたしてもクロボンの邪魔が入ったよでも、こっちにはダークバズーカがあるよ うん、小僧が一人増えたか。と、三対一になってしまったお。小僧ども、良い退屈しのギアできたスだぞ。<笑>小僧ども、このダークバズーカでーりに立ってやる。それ 巨大バズーカ凄そうですカカ撃ってはいけませんガンッカーくらえダークバズーカトラブルか暴発するぞあ自滅してくれるんだラッキーそうそう檻から脱出した赤本と森のビーダロンたちがバズーカの中に石を詰め込んどいたんだよねガッそうだったよダークイバリ様 かしたぞ次にやってきたのがアクシノビ忍者みたいな身のこなしでグレーボン研究所に忍のび込んだぞまあ、頑張れ頑ばれがんばれよーん絶好の場所いば… しよさーク忍び様ーとだ ーーーーーでもたたかいはまだまだはじまったばかりだよ。 総集編パート 1! どうだったかなさあどんどん行こう次は爆ックで繰り広げられたギャグをまとめたコーナーだよボンバーマンビーダマン爆ックギャグコレクション行ってみようよん、はあもみたダんずるいイロービーダ雷五連発5 の神よ、惑星直列の時が近づき、やがて目覚めるであろう邪悪な魂からこのビーダーシティを守りたまえ、闇の石を封印し、この世に永遠の富と平和をもたらしたまえ。あの雲の動き、何か忌まわしい出来事がどんどん近づいておるような。強威の雷パワーよ、我に力をる。 なななんじゃなんじゃって<笑>感じるぞそその手はは食わわぬれはダメこんな大きなあどうしたの どこがきれいどころだんよ。 アウーボードで大ジャンだ のダジャレおこのぼうしどいうつんだオーラオ ー, ータン。 おうんそうや。 ボヒ！<笑>うんそうや。うんそうや。うんそうや。お、お前のせいちゃうで。だ、黄色は寒すぎるよ。本当だよ。え<笑>、さあ、気を取り直して、総集編のパート2。 いってみよう異次元空間に浮かぶ、不気味なダーク城ここが、ダークビーダの本拠地だダークビーダの名誉を汚した<笑>、はい、たかがビーダシティの小アッパどもにしてやられるとはなお許しをしてんの、ドラーケン様おい、うるさいわドラーケン これはダークコーデご経営を潤しビーダーシティ制服の荷に進んでおらぬようだが申し訳ございません今しばらくお待ちをドラーケンお前が出会いをえっ私が直接でございますかダークビーダー四天王のお一人として見事ビーダーシティを落としておりする<笑>ああ<笑>さあいよいよダークビーダーシティ天王ドラーケン様の出撃だよ こっちも、迎撃する準備は万全だもん俺のホワイトゲイルだけで十分だと思うけど…いやー、言ういつも黒ボに助けられてるくせに何？にとはなんや黒ボンらしちゃそこでじゃ、わしはまたしても強力な戦力となるものを開発してしまったのじゃええ見よニュービーダアーマーカモーンうわ これはお前たち若者を戦いに行かせるのは忍びない。しかしみんなシティを守るためにはキーボー一人でも多く戦える人間が必要なのじゃ。困ったな。わいはピーダーマーなんかいらんのやけど博士がそんな言うなら戦ってもええで。うん。では発表しよう。ルイルイ。ルイ。ついにわいにもビダーマー。 ニュービーダーアーマーレッドバスターおっ赤ボンさあこれでビーダーアーマーも3機になったぞありがとうハンカーやったね、赤ボン僕とルイルイも開発に協力したですでも自分のアーマーを作ってもらえなくて落ち込んでいた黄色ボンが敵の罠にはまって催眠術をかけられなんとダークアーマーに乗って俺たちを襲ってきたんだ リーダーアーマーに乗りたいかはい私の言うことは何でも聞くかはい<笑>よかろうハッハッハこれでもうお前は私のしもべだ来たぞ街を襲うつもりだなやめ。 リーダッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフてフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフカノンーダー可能を使うんだわかりましたッフ ジ<笑>ててロボンたおとなじくするんだ シロボンおぼ、ねうんあかぼん いくぞ黄色ボ で, でもドラーケン様の攻撃に耐えられるかよビーダー カ, ーと同じことだカナ 高いパワーを持ったダークアーマー鋼僧竜のダークメタルショットによってホワイトゲイルが破壊されこれも傷つき、またも大ピンチグレイボン博士は、敵の必殺技や性能を研究し勝つための秘策を練るのに必死だああ、無駄無駄無駄ドラケン様に歯向かうのが間違ってるんだでもでもでも新しいアーマー、黄色ボン専用機イエローシューターが誕生したぞ 再び襲ってきたドラーケンに対しイエローシューターとクロボンのブラックガトリンダーが応戦研究所では俺の回復を待ちながらさらに新型ビーダーアーマーの製造も急ピッチで進められたをってだけど鋼恐竜は強くて。 イエローシューターでも歯が立たない。こ い, いてくれ。ワイが研究所を守らなあかんね。白本が来るまではワイが守らな。白本ね。白本が来るまでは。何？黒本のブラックガトリングガンを大破。ますますピンチ。フフフフフフやれやめよー。<笑> 喜ぶのもそこまでさあ新型ビーダーアーマーホワイトゲイル2の出撃だパイロットはこの俺シロボンだ ヒルボンの痛み黒ボンの敵 バ鹿だ無理にいれかっこいいこのウルサマムラ お, おいしさか、ドラケン苦労の末、第一の支店のドラケンをやっつけたぞ<笑>総集編のパート2でしたさあ、お次はや…もう見てぼ、うん、うる ほいだってさ次はカラオケコーナーでしょモミ歌うたっちゃおっかなーよーお前は歌わなくていいのえ<笑>なんで な, なんでんで？<笑>おまたせ初代主題歌かのカラオケを楽しんでねきっと明日は晴れるからだよ<笑><スペー><笑><笑> 私が本気を出せば、ビーダーシティの者ともなったダーク皇帝、今一度、今一度私にチャンスをさすれば、ええ、聞こえるわほほこの話です。ビーダーシティの一つや二つ、すんなると手に入れてみせるかダーク皇帝ダークビーダーシティのうちの一人、先頭のティー。 力のティーゲルでございます。ただいまのお言葉このティーゲルが受けたまわりましてございます。第二の視点のティーゲルは、部下のダーク軍師と共に、ビーダーシティで大人気のアイドル本に目をつけ、ある作戦に出た。<笑>どうする気だ。表<笑>録玉を連れてきやがって。 おやつ目はビーダシティの若い娘どもをたぶらかすアイドルボン目にございます君たちは何だマネージャーに見つけて芸能界にいられなくしてやるぞペラ口を叩くのも今のうちよ何をするそれは何だこのダークグローブは握手することによって相手のビーダエネルギーを吸い取ることができますそしてあのタンクに吸い取ったエネルギーを送り貯めていくというからくり。 平和に紛れ、これを利用するのがまことの悪の道というもの。誰にも気づかれぬまま、サイン会に訪れた娘たちからビーダーエネルギーを奪い取る。まさに完璧な作戦でございます。ありがとう。どうも。か弱いファンの女の子からビーダーエネルギーを奪うなんて許せない。許してくれなくても、作戦は作戦だからよ。<笑>でも、その作戦もすぐに見破ったぞ。<笑><笑>やめろー。<笑> その通りですみんなそいつから離れろそいつは偽物だ作戦失敗で怒こったティーゲルがダークアーマークロガネ・ビックで姿を現したさあティーゲルとの最初のバトルの始まりだあっシロポン大丈夫ですかみんなはあれ赤ボンは一緒じゃなかったんですかえあれじゃ赤ボンはまだあの中にいるんですか わかって一番 作戦だったんだけど、うんうん、<笑>これがティーゲルの間抜けなところ肝心なところでいつもそうなるんだよねねえティーゲル様ってちょっと怒りっぽいんだよねその後も青盆を誘拐して俺たちを誘い出す作戦 ビーダーエネルギーを狙って捕獲の名手ダクトアミに命令して白ラサギロンを捕獲する作戦さらには黒ボンを引き出すためにピンクボンを誘拐する作戦に出たんだよねティーゲル覚悟しろブラッククラスターで決着をつけてやる、うん、さあ クロボンとティーゲルの一騎打ちだクロボンの新しいアーマーブラッククラスターはとっても強いぞブラッククラスターすごいですガトリンガーよりスーパーへ動きが早いですクラスターカノン 車飛龍、アーマ戦はお前にはまだ無理だ。<笑>それでアーマ戦の時はいつもいなかったんですか。まだまだ修行が足りないんだ。まさか。ほらね、ま、結局エネルギー切れでやられちゃうんだよ。まあ、こんなもんでしょ。足りないすぎたうん 勝負あったな、クラスターカノンそしてティーゲルとダーク分子が考え出した最後の作戦それは完成したビーダーエクスプレスのお披露目式を押そうという嘘の情報を流して俺たちを罠にはめることだった悔しいけど俺たちはその罠にまんまとはまってしまったんだ これは、ど、どないした<笑>お前たちは罠にかかったのだ。我こそは、ティーゲル様の参謀、ダーク軍師。そんでもって、もみデもんだよあっ<笑>この列車は B' シティへではなく、3号線路へ向かうあ。3号線路はまだ工事中だ。その行き着く先は、岩の壁だ。 罠と知らずに列車に乗っていた黄色ボンたちは捕らえられ、俺白ボンは黒ボンと一緒に黒金びゃくと交戦中。さあティーゲルとの戦いに決着なるか。最後までじっくり見てくれ。あ今回はあんまり出番なかったからよくわかんないよ。でもでもモミはティーゲル様を応援するんだよ。がんばれよー。 今回の失敗が許されるのだ我慢…とは…ひとまず列車着に着くとこし黒ボ大丈夫か黒ボ俺のことは心配ない奴の後を追え、シロボ分かった負けるなよ、シロボン俺のライバルならな ここまで来れば終点は近いぞ湖の外周、流れ込んでいる川の鉄橋までしか、この鉄道はできていないからな、うん、黒金白虎間に合いましたね、ティーゲル様またエネルギー切れだ、列車の上で少し休むぞやれやれ、また暴走したんだなああ、いかん まだ、失敗はしていない。うん、な, ん な, な, な, なんだ、これはた、ね、またも作戦大失敗ホワイトゲイル2を捕まえる装置に…自分が捕まっちゃったよ そ, そんなこと早くアーマーをそ、そやな、うん、そダメですコントロールレバーが動きません、えー、<笑>そのレバーはもう動くものか ついでに、周りを見ろこれじゃもう上に戻れないわその通りもう身動き取れまいお前たちはアーマーともここでバイバイださあ、<笑>どうだ我が策ダーク軍師様、笑ってないで敵立ってくださいニョンなんだこれも身動きが取れるぞ<笑>いやそうだった我々も早く逃げなければクロガネビャが捕まってるぞ おいみんなの時間。かーシロコが間に合ったですおー、神様に見えるで上に上がれなくなっちゃったの助けてくださいわかったしかし…もうすぐ行き止まりだこうなったら… みんな、ア ー, マーを諦めろここれで登ってこいシロバー早くあれあー そしてティーゲルをやっつけたけど俺たちもビーダーアーマーを全部失ってしまったこれからの戦いは一体どうなるんだろうああティーゲルとの戦いは壮絶だったねさあお次はこのコーナー 思い出写真館はその名の通り思い出深いエピソードを紹介するコーナーなんだなんあんたあんたこんな話って思わずうなずいちゃうよとにかく思い出しながら見てみよう 新刊のコーナーでした。みんなどうだったいろいろ思い出してくれたかなではでは、次の総集編に…ぐうう あ, あぐーふードゥインパジャークーさて、お次のコーナーはモミーが仕切らせてもらうよん総集編パート4だよんせーのダーククイーン様よん ふふふんだ。第二の四天王まで倒して、すっかりいい気になってるよー。見てなんだよあら、戻ってきたよお前は裏方に戻れうわーなんで、なんで、なんで<笑>シロボンたち、楽しそうです。ルイン俺たちは、遊びに行ったワイピピビーチで、遭難している女の人を助けたんだ。綺麗な人ですね。一体どうしたのかしら<笑>うお いろいろなことを教える先生らしいそれで教え子たちと海に遊びに行った時にダークビーダに襲われたというのだなるほどそして記憶をなくしたパープルさんだけが岸にたどり着いたととにかくダークビーダがパープルさんを狙ってることは確かなんだみんなでパープルさんを守ろうあ ダークビーダーのしてんのったって敵じゃないですもんねしてんなんてちょろいちょろいそううまくいくかしら、えー、あ何なんかいたんうっあいやそのゆ油断だんってことよねわ<笑>らわワラワにはこれくらいのところがふさわしいでもなんか怪しげな感じだ そ,、ね、<笑>それもそうだよ<笑>シュリンゲ様にはな <笑>そう、パープルさんの正体は第3の視点のシュリンゲだったんだそうなのだダークグリーン様ってお呼びだよなのだ<笑>でもこの時俺たちは全然その正体を知らなかった<笑>でもってグレイボー博士がまたまた新型ビーダーアーマーを作ったぞ白盆専用機、ホワイトブロス 黄色ロー本専用機イエロークラッシャーそして青本専用機のブルーブレイバーださあ三機揃ってシュリンゲが操る翼スザクと対決だ行くぞドウンクラウドルーフハハ 何するんです。話すです。やめるやんや。何やったらあかん類類がどうなってもええんか？これ以上僕の邪魔をするなら鬱ですよ。何言ってるの？なぜ か, か青本の様子がいつもと違う。<笑>実はシュリンゲによって邪悪な心を植え付けられてしまっていたんだ。さあ、姿吐くクイーン様だよ。さあ、打ちなさい。世界で一番強いのが誰か教えてお。おあげ鬱です。ル イ, ルイ も元に 戻, ったんだ、ね、<笑>戻っちゃったの ならば、ワラワが倒すまでルイル捕まえるです見つけたですホワイトブロスしかいない見つかったアンシロバーこいつの弱点は翼です 翼を狙う で, す何でもけっきょくオレたちのなかまをおもう気持ちセレニのこがシュリンレの目論みを見ごに打ち破った。 アオボンやったなシロボンみんなごめんですアオボン無理して強くなろうなんて思わなくていいのよでも人はなそれぞれ強くなり方が違うんじゃよお前の本当の強さは力ではなく頭を使うところにあるんじゃないかなグランパーそうさあいつを倒せたのもアオボンが弱点を教えてくれたおかげじゃないかせやいつものアオボンが一番い番ええんや。 みんな、えーえー、あみんなありがとうです作戦を失敗しダーク皇帝に叱られたシュリンゲは自分のもう一つの顔パープルさんとしてフレイボン博士を誘惑スピーダーアーマーの秘密を探ろうとする博士は本気でパープルさんのことが好きなのにその博士の心をもてあそぶなんて。 絶対に許せないよねでもそんな作戦も大失敗だったよついにダーク皇帝から最後通告を受けたシュリンゲは秘密基地のあるクイーン島にこもりその火山の力を利用してビーダシティを壊滅させるという大作戦に出たシュリンゲ様うん準備完了です。 ではこれから火山エネルギーを送ります。よし、やれ。<笑>このビーダシティ壊滅マシーンに膨大な火山エネルギーが充填されたとき、恐ろしいことが始まる。このままではビーダシティが危ない。さーすがしり、あいや、ダククイーン様だよいかん。でも、俺たちは負けないぞ。噴出しようとしておる。 止めようがない。一体どうしたらいいんじゃうもう止められないのかまだ手はあるはずですわかりましたそのナマズみたいなマシンの尻尾の部分が、エネルギーのコントロール装置ですそれを破壊すれば、エネルギーの流れを変えられますよしさせるか。ゃんネコア、やめてんこそれはやめて今だ俺に任せろ クロボンも加わって、シュリンゲとの最後の戦いだええ、最後してシュリンゲ様やられちゃうのかよ分かってるくせに…火山エネルギーがこの島に逆流していますなんだって、またもや作戦失敗かこれであの岩ワに逆戻りだ逃げるんだおおマシンが爆発します心の出動 人が一番気にしてること ブロスカノン守れ今 それではみなさんごきげんよう。 またやられたよ残念だったねさあついに残る四天王はあと一人一体どんなやつなのかというところでなんと今回はお時間が来てしまいましたこの続きはハイパー総集編バラエティショーの下巻でお送りするからねな、な、なにまだまだこれからってのにもうおしまいなのかよだって 時間がもうないんだもん。ああ、もう時間がないんだもんってモミはもっと喋りたいんだもん。大体モミでもは司会者じゃないんだから関係ないじゃん。ゲンゲロゲーひどいひどいそれってひどいんだよ。それじゃあ決断でまた会おうね。バイバイ。いやバイバイって本当に終わりなのかよ。じゃあ時間もお願いだから見てくれよ。